味方の皆さんのランク高くて緊張してます。テトさんです。今回はたまに前衛、純前衛で使っています。収集型フォース動画です。つどやにチャージプラズマガンはまだ使い込みが足りていないとお話ししたと思います。今もまだ使い込み足りてないのでそのつもりで見てもらえると幸いです。すでは、よろしくお願いします。相変わらずですが、近方のメインの方ってあまり見ないですね。 このチャットミスは後々ぱいするのでお見に来てくださいインのカタ片っきの人ですね。片でないてみたことも、見たこともないので、片手のおかずより大いないこともあり、今も頑張ってき片使ってますよ。視聴者の皆さんもいてくれているいうのもあるんですけどね。て、生動画終わってないのが見えてなくて、<笑>トリガービきもくってますね、ここ。相変わらずのガバガバだて感じですね菊田ですが、引き集めない感じてかんなには感じですわ 上れ合て、せ、気持ちも一回意識して状況によって使い分けていきたいですね。さて、今すいませんかせないのではないか。コース、も、今のは来ないからな。さて、今の時のおかわりか、とりあえずダウン突破しますか。ウィルカからの確定5発かましたのでとりあえずは入り回収して一落ちしたいところです。で戦たちに来て ましたか、ね、知ってた壁当てやっとできましたよあれがキャースラー使いがよ本当の戦いか調子になるとどうなるかって言うことが分かっていただけたでしょうかうまくいったときこそギガ禁物です皆さん調子に乗ったせいか回収ができないと思ったら味方の皆さんが回収してくれましたありがとうございますワイも頑張らねば何かとねば生成はやめてけろ 全ち眠らせるんだから間に入って守らないと。危ねえ。に、日本の特境はそこで入いのかって時にきにそので気をつけましょう。さあ、ここはワイバルたに作った際より上に持っていきますかここでワイのシャークラが輝くときが、シャークラのきに慣れなってくれないと困ります。敵はそばが当たるば良きなのでん。この初中でを喰らえ、生活をして寝ている。うーん オルガさん絆を狙うかも。あれはこのままのも合コンしていきますぞ。おおここでクロスリンクですかどっとまのいかもを。仕方のアカメさんが大ッチーさんにした。どっちかを取りは続ない。誰を狙うか。またですか何のゴコかそれとも絆か。<笑>まずい。ここで死んだら間違いなく回収できない。落ちたくない。 お前ら満足かこんな世界で俺は嫌だ 限界ギリギリチャージプラズマガン決めれましたね最後どうなるかと思いましたがなんとか回収できましたねもっとチャージプラズマガン練習して射程限界、壁当てできるようにしていきたいと思いますどんどんマッチングした方々ありがとうございましたまたではマッチングした際はよろしくお願いします